50円盆栽フェスで川崎先生が売ってた木が残ってしまったと残った 大, きなのかな大きさですねやっぱ正直初日になくなると思ってた、うん、安いし。 多分、まあ、客層的にも、まあ、電車で来てる人も多いし、車にも下手したら乗らないサイズなので、まあおそらく残ったのかなと。あとね、みんなね、下ばっか見てるんですよ。並べてる方。だから、大きいもの大きいものでまとめといた方がいいのかなってちょっと思ったんです。というわけで、これをカンタさんが買い取り。で、やってみようと。なるほど。川崎先生からカンタさんへ受け継いで受け継いだれた。もこれってなんか作業あるんですよね。え、ないわけですよね。直感ですよね。直感なんで枝を下げて。 枝を送って今豊松の休眠の時期に入ったんで、はい、ちょっと植え替えをしてちょっと雰囲気出してみようかなうだからちょっとこれを今回やっていきたいと思いま す, お願いします、はい この今の現在の状況をざっと見てみると多分ここが正面なんですね僕が作るんでどこを正面にしようかなっていうのをちょっと考えた時にこの粘りがやっぱり正面に来ちゃってるんでこの辺りもちょっとやっぱり変えてみたらどうかなと思ってくるくるしてこっちもこっちでいいよな うん、ただやっぱり直感の木なのでこういう曲がりが気になるんですよねちょっとした、うん、でいろいろくるくるしてあこっちでもないなとかいろいろ思ってこの辺かなここ、うん、やっぱりここがその粘りの感じはいいんですけど、うん、ただここだとこの屈折が気になるんで、うん、この辺だったらまっすぐに見えるんじゃないか、うん、なるほどで粘りも 左右に開けた感じででできるんで、うん、で今の枝っていうのを、まあ、極端にそんなに減らすわけでもないんで、うん、ちゃんと枝抜きを先生してるんでこれが裏枝まあ1の枝が裏枝っていうのもあれですけどまあ一応裏枝この切り方だから、まあ、一応は左流れっていう感じになるんですかねこれが一番の利き枝になって、うん、この枝がどうしようかなと思うんだよなまあいらないかな正面にちょっと正面に出ちゃってよな、うん、っていう風に。 まずらかがいらない枝っていうことでこう正面とした時に正面とくるこの枝、まあ、正面の枝を、まあ、残す人もいるんだけど、まあ、木作りなのでああいい匂い大好きほんで分かんね松ヤの匂い松ヤニっていい匂い でフルパなんですけど一応ちょっと取ります、はい、最初に取るんじゃなくて針金掛けの時に一緒に取ろうか な, なるほど順番的に左右左右ってやっていきたいんで、はい、ってなると、まあ、左左になっちゃうんですからね、はい、これがもうあんまり間延びしちゃって使いづらそうなんで、うん、あとここも近いしちょっと差を出すために、うん、なるほどあらー先生がしっかり育ててくれてす 一秒で落としちゃう、うん。あのよくするためなんですかね。そうですね。これもうなかなかもう目出ないですよね。下の方。もうでないです。こういうやつは。うん。左右、左右。後ろ。左、右。左右。後ろ。下ろしていきたいんですけど。まあ、この枝。はもうあんまり下ろさなくても十分かな、うん。まあ、ではちょっとこんな感じですけど。ある程度落ちてるんで。ここだけで。なるほど。 使って、重要なのはこっちとこっちですよね、一番のメインに見える。枝なんで、ここをしっかり落としてあげる。はい、で、これもこう。うん、で、下げながら。うん だいぶもう下ががっったたんんですすよね、うん、初心者も線持って方いいんすかまあでもあれですよね作品展とか出す方とかだったら持ってた方がいいですけど初心者なんだろうあれにせんの方が絶対楽です、ね、そうですよね見栄えのことを考えると銅線かな見栄えやっぱり膀胱線の方が細く効くんで あ, あんまりかかって見えない アルミ線だととしないと効かないからだから作品展とか出す人以外であればってことそ う, そ う, そ う, そうアルミ線でもまあ聞けばアルミ線の効くっていう人もいるしうんだからやっぱり直しが効くんで、ね、アルミ線の場合は。 直感だけはなかなかやることはあんまりないですか。ないですね。素材があんまりないですからね、まず、うん。直感ってないですよ。今あんまりこのしかも細い木で、うんうんうんうん。細い方がいいんだ、やっぱり。いや、というわけでもないですけど、うん、太い直感って結構あるじゃないですか。うん、細い、やっぱこういう文人っぽいやつで、やっぱ栄養があんまり、うん、極端な栄養を与えてないっていうことですよね。なるほど。 あ、なんかあれ、うん、これ買ったって人ツイッターに朝見た。これ買った？あこれ。マサクニ。あさんのすすした、ね。ええー、お金もらないとね。マサクニさん。直感の木の場合はやっぱ幹はまっすぐ。幹はまっすぐ。幹はまっすぐ。それは。 大前提です枝も少ない方がいいのまあでも木によるのかないやそういうわけじゃないですけど、うん、これはだから直感の分人になるのかなまあそういうに近いですかね言 い, 言い方としては。言い方としては。枝が例えばあんまりだからトグロを膜って言うじゃないですかよく。トグロマグ とぐろを巻くってそんな聞き慣れてないんですけど。 うん、<笑>結局だから間延びをすると枝を畳まないといけないそうですねその時にどうするかっていうと、まあ、ぐちゃぐちゃにして距離を寄せるとそう物理的に寄せちゃうっていう、うんうん、ただ自然界ではあんまりそういうのって、まあ、あんまりないんじゃないかってい う,、うん、いう人がいるんですよねで、はいはい、それの理由としては木がまっすぐなのにところをこういう理由がない逆に言うとまっすぐな木はしっかり枝もまっすぐにするなるほど で、逆に心拍みたいな木自体が曲がってるやつがあったらところを巻いてもまあい い, いい、まあまだいいっていうこういう木の場合は絶対にもうところを巻かないようにするんだからヒノキとかの場合と違って目、うん、が出てこないんですよ、五葉松ははいはいその辺が難しいですよねヒノキとか杉の場合は目が出てくるんで、うん、まあ詰まって見えるんですけど ご用物はなかなかこできないですからねなるほどねここ、まあ、今女性が乗ってるんですよ割と太ってるんですよねだからちょっとここら辺使うってうのもおしゃれなんだよな迷いどころなんですよね 使おもおしゃれ、残すと。残す、味として。僕ここで今いらないからと思ったで こ, こ, こ, こですけも使う、これで終わりかなと思って。逆に使ってこれ残すっていうのも、それではあるんだけど。おしゃれ。見た目で言うと、ここなんだよな。こ, こ, こっちらはコンパクトじゃそうですね。あれはな、まあ、それを伸ばしておくと。 うん、太るは太るんですよね。そうだろうね。うん、先生、ごめん。嘘で。切っちゃう。先生、ごめん。はい。うん。二ついい、ね。これが頭。これが頭。どっち下げるとで、これをちゃんと樹幹部として作るには、うんうん、しっかり死んだててあげないといない、ね。なるほどああ、はっちゃった。<笑>これがいいって人もいるんですよ。<笑>普通じゃないっていう。 なるほど、ね、そうこれだと普通なんですよ先生はどうやって思ってたかが分かるまあええー「玉切っちゃったの?」っていうのはもうなんか見えるあそ う, そ う, そ う, あ, そうあれあれがいいんだよ気にしないと思う性格的に<笑>「これもいいね」ってなるよ多分だからこっちのが万人受けなんですよ絶対にそうだねうコンパクトでただやっぱりそういう考え方もあるっていう<笑>で特にうちの教授はそういう考え方が多いので、うん、愛嬌を残すとか先生の 作り方ですかね。遊びをもたしたい、ね。川は排除するけど、うん、やっぱ遊びは必要だよねっていうのが結構うちは昔から多いみたいですね。えー 針金掛けする時のコツですけど、うん、ある程度も配置を決めちゃうんですよ先に枝をどこに持っていこうとか、うんうん、長かったら切っちゃおうとかそういうのを決めとくと楽ですよもう長いなっていうのがあったら切っちゃおうとか思ってやってるとかける本数が少なくて、ます、うん、ピッチはピッチってこの間の角度は浅い方が綺麗なんですよね。 浅いっていうのは角度が浅い<笑>ここの角度これがこうもっとこう緩い方がいいってことこういう方がいい斜めの方がいいみたいなこと斜め…うん<笑>難しい日本語がボーダーみたいになって膨張して見えるってことかそうそうそう、うん、でまたは開くなってみんなはいいうやつですね、はい、こういうところ しっかり。閉じてあげる。で、目の整理ができんなったらもう。その時にしちゃう。うん、ちゃんと二つ。蓋も。で, できる。 やっぱフルパ取ると。見栄え良くなりますね、うん。手がベトベトに。その良さじゃないですか。その良さ。いや、見違えましたね。さっぱりして。うん、ああ。やっぱだいぶあれですね。うん、時期的にヤニが出ないですね。あ、そうですか。うん、やっぱり活動は停止してんだなっていうのは。 ててもらっていいですか本来はもっと出るいやだから切ったちょっこの拭き方、うん、ああ切り口からの拭き方が違うなるほどこれは冬でもこうなるからそうなん、うんまあここがねプツプツ出てくるそうそう、ね、本来はもう垂れてるはずなんですよへえ出ない方がやっぱ木にとってはいいのかなまあ活動してないっていうことですねダメージが少ないかっちょいいっすよであとはこれを後でもう一回 棚ができた感じが目も全部起こして下に向いてるのは抜くって先生が言ってましたじゃあお昼からはいランチタイムですランチタイム一応はじの目星がじゃあついたはついたんですけどさ、うん、っぱの歩きで幅広にしたいんですけど、うんまあ、そのぐらいの大きさで今こっちにあるんですけどこれに入ればいいなと思ってた、うん、なるほど 深さがないんですよねこの鉢に入ってるので、うん、これを一気に削りすぎてしまってもちょっとダメージが入るっていうふうに考えて、はい、とりあえず一回こっちの鉢に植えて、うん、で後々こっちの鉢にまあ移行できるようにっていう感じですが、はい、理想はこれぐらい幅広いやつにやったほうがより世界が作れるんですけど。 ただ、まあ、一気にやりすぎないっていうことで。こはい。あっちで一回薄い鉢になりさせて、次の植え替えでこっちにしよう。そう、簡単なので、はい、今回はちょっと深めの大きい、ちょっとだけ大きいやつに、いっていきたいと思います。うん、これは絶対入んなかった。結構根が回ってる。 で、考えることはここを正面なんで、うん、入れる鉢との関係を見て早く、うん、行くのと<笑>左流れだから右に詰めたいんですちょっと、うん、っていうことはこっちを落とさないといけないこう落としてるんですね、うんうん、いい匂いしてるんですけどねいい匂いしてる方がいいんだ、うん、調子どぶ臭くはないし チェリーじゃないですか。レモン。レモンですよ。レモン茶レモンかめ。あのー。レモンの若草の匂い。若草の匂い。<笑>レモンの皮の匂い。ちょっと太いのは落とそうかな。いつも言ってるけどよくしようと思ってやるわけだから。うん、枯れても気は枯しまないですか。写真撮るとか。 うん、はしといた方がいいですよねどのぐらい切ってとかそうねそれを僕も毎回毎回やるのはバカだと思うけど実績として枯れたのも実績だからと言いつつ記録はお願いしているはい、うんまあね、<笑>結構今の根の切る切るのはある程度被害があるかもしれないってことすどうですかねこの状態で元気はいいんですよ上の、うん、結局休眠だから 実際大丈夫は大丈丈夫夫、ね、はだたねうででなないみたいな、うんまあ、難しいみ、ね、ままあ、いてんあ、難しとところすよ木、はい、がちっちゃく見えるんだけど奥行きがないと、うん、やっぱどっちの方が立ちちちゃく感じますよね。 こっちの方はまあ空間はいいよね。まあ将来こういう風な感じにしたい。今回はやめとくと。じゃあさっきのやつで。はい。どうやってやるんだ。止める位置を考えて。ああ、そっかそっか。難しいんですよ。寄せるとき。うん。 直感きそうななって思うんですけど直感ブームブームかわいいじゃないですか<笑>想像させられるじゃないですかこの直感ってそう自然を、うんうん、若い世代たちに受けがいいんじゃないかなって商品でじゃない商品で直感が一番ですけどねで住所で言うと石灰ひねきとかまっすぎと か, か直感って結構 難しいですからね作り盆栽の技術が全部入っ詰まってるっていう直感 に, 直感にそれを蓮耳だんかイメージだと針金でこうまっすぐとりあえず芯を作ってそうそ う, そうで枝はなんかバランスよくって感じ枝抜かないといけないです基本としてはあなるほどねそのき抜き方っていうのも基本の基本中の基本だからうん。一にうら一にうらっていう1の枝2の枝1の枝これが作れればどんな盆栽でもできるんじゃない なるほどね。スで、それで売ってた檜みたいなのはね、うん。ああいうの絶対人気あるよね。あるある。直感とは言わないけど、気圧とか、うん。あ, あいう自然を想像させるもの、の方が今の現代人の感性に合ってんだよな盆栽は全部自然を想像させるものじゃないの。わかんないじゃないですか、厳しさとか。 ああまあ行かないからねそうそうそうあだから普段見る木に近い形だからねだからより親近感が湧く確かにどうですか感想いいじゃないですかね先生の意思を受け継いだ継いこのあともか鉢を植え替えてちっちゃいのにすると横向きの横長の うん、はんはんと奥があると鉢はそれだけ大きく見えるんではいはいはい多分ここも狭められるんだったらここは狭めてであとはよりこの余白を作ってあげると自然な情景が出るあとは上の方とか全体で目数が多くなってくればいい木になると思うんで一応一番の重要な枝なんで目数は多くしときました今とりあえずはで逆の枝はもう少なくしてこっちを引きたせるっていう感じかな。 でちょっとここの間を余白を作ってでこの枝がちらっと見えるですね上が落としたことでなんかまあ締まったんですよね苔順っていうんですかそうそう上にいくほど細くなっ て, なってだから今のやつをずっと伸ばしておくと、うん、そこまた上が太っていっちゃって木全体も太ってるんでやっぱ落とすきは落としちゃって何年かに一回立て替えるみたいなそうその風ふうにやっていけばまあ木はできますけどただやっぱ頭を作るっていうのを考えるとうん このままやっててもいいと思いますけど、ね。なるほどね。今日は五行松直観でしたあ、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。